あれ入らないはいいやだからメダルが入らないんだってそんなまさか妖怪ウォッチに限ってそんな不具合あるはずないでス。ぎ。何挟まってます挟まってるピーナッツがなんでピーナッツあ、そういえば昨日 あれほどウォッチの蓋開けっぱなしにしたらいけないと言ってあったでしょう悪いの俺そうだゼロ式にすればその手があったねウィスウィスターいくよウィスーがーぶっちゃ妖怪ウォッチゼロ式俺の友達出てこいチバリア妖怪メダルス なんか詰まってるよそんなまさか<笑>ああ、詰まってますね何これその、私が昨日食べたイカの燻製かと思われます思われますって、それじゃこれとにかく取り出さないと爪楊枝ありませんか、爪楊枝ありませんか持ってないよ普通